お願いたしますねお願いしますはいそライド皆さん元気ですかいいはい今年初めてのおもつさんからですからねちっかりいっぱい気づけていきたいと思いますのでよろしくお願いしま す, いしますはいそれではですね、えー、この川崎の街に栄えあれ栄えあ れ, あれえということで、えー、さあ栄えや栄とご挨拶いきますよはぁ さあいやさか。<res> <dif copied unterstützen> <ニ><音> 高鳴るほど心が躍る宴が始まる「ソ来イ2018明けの浦」 44時ンチの歌です どうもありがとうございました。そらいでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。